えレーナのゴールデン話は。ゴールデン話。ええー、なんだろう、うん。ゴールデンといえば。うん、お金。<笑>お金といえば。家の中で何か使った。家の中でネットで何か買った。ネット、あ、お、消火器買った。ー<笑>おお、斜め上来たー。 そそそのの防災、うん、あそうそうあううやっぱり、うん、いつ何が起こってもいいように、うん、もうちょっと備えたいなと思って、うん、そうなんかその防災リュックとかさ、うん、自分でいろいろ調べて、うん、中に何が入ってたらいいかとかもいろいろ考えて、うん、あの登山用のね、うん、80リットル入るー<笑><笑>大きく出たね。ね女性80いけるかな<笑> 一<笑>回 あ, あ確かにレナ入れそうだからっ<笑>まあその、まあ、リュックの中に自分で選んだその防災グッズを入れてたわけですよ、うん、でもそれでもちょっと心配になっちゃって心配しちゃうん、<笑>そう な, の、うんなんかまあやっぱねあの猫ちゃんたちもいるからそうだよね品数増えるわそりゃそうそうまず何かが起きた時に何から始めるかみたいな、うん、それを考えていった時には、うん、消火器も欲しいってなったのよ、うん、も, しもし火が 出たらそうだよ備わなきゃいけないのは地震とかだけじゃないからねそうなん火災も大事です、ね、そうそうでまあ、粉がいいのか液体がいいのかスプレーがいいのかみたいな<笑>、うん、すごい調べてる布とかもあるもんねそうで布もねやっぱいざという時に投げるだけのやつとか<笑>うん、うん、布とかはきっと便利だろうなと思って、うんうん、それも買ったんだけど<笑>布買っ ハ<笑>ハ<笑>手っ取り早いから ね, そうだねでも一番効果があるのは、うん、粉だって言ってたからホ本当にいろんなところにある赤いやつねあーみんなが知ってるような消火器、うん、シュッてホントに何かカンカンに入ってるあそうそう粉末タイプのやつが、うん、あの油にも効くし結構いろんな広範囲で使えるものだったので液体、うん、よりもいいみたいな書いてあったから、うんうん、粉末にしようと 買ってえ、あの本当になんていうの学校とかに置いてあるようなうあの長いやつそうあれ家にあんのあんのすげえすごいよね、うん、重かった重かったからこれ本当にいざという時にどうやって使うんだろうって、うん、ちょっとね不安ではあるんだけど、うん、そうだよねなんかピン抜いてとかっていうはあったけどね結局混乱するじゃん多分うん、うん、そういう時ってさ、うん、だからもうシミュレーションいっぱいして重<笑>さにもうやっぱなれないとなんて思ってうん、うんうん 素晴らし い, い, いゴールデンですいいと思いますこれ<笑>は大事なゴールデンだと思います<笑>みんなも素敵なゴールデンをお過ごしください<笑>